でしたらえとじゃあ、えったんカメラ、あ、でも時間ないか。じゃあ、続いてちょっと、会場者向けのご案内だけさせていただきます。えっと、ズームで参加の方にお 知, お知らせします。えっと、質疑応答の説明です。えっと、質疑応答は、ズームの画面の下に参加者というボタンがありまして、 そちらを押していただくとあの手のマークが出てくるんですけどもこちらが教習となっております、えー、試しに一度押していただいてもよろしいでしょうかはいありがとうございますえっ、ー、と本日のセッションが、えー、と機械学習に関する お話なんですけれどもえ、プライベート含め機械学習も触ってるという方もし、もしいらっしゃいましたら、もう一回挙手をお願いいたしまますすはいいいあありりががととううごござざます。 ト、えーク中は、えー、ズームのチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。えー、YouTube でか見ている方にご連絡です。この部屋のハッシュタグは、パイコン JP アンダーバー5です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートをしてみてください。 じゃあ、えー、これからですね、えー、はんぺんさんの発表を始めます。えー、タイトルは、えー、機械学習の実装から考えるオブジェクト思考です。えー、発表時間は、えー、質疑を含め、えー、15分です。えー、発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。では最初に読み上げ事項の方をお願いできますでしょうか。はい はいえー、私の名前は、えー、持丸雄也です。はんぺんです。発表のタイトルは機械学習の実装から考えるオブジェクト思考です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。アイ c o n j p のコードケアに同意します。はいいありがとうございます、えーとじゃあ 時間になりましたら始めますのでちょ、もうちょっとお待ちください。30分かかります。 一応このセッションの一応パイコン JP の一番最後と発表自体はこれが最後のセッションとなるほど大取りなんですねこれは緊張しますねそれは<笑>この後はもうクロージングとパーティーだけですね予定としてなるほどいやスタッフの方々皆さんもお疲れ様でしたあどうもありがとうございます それでは始めましょう。はい、じゃあ。ええー、それでは、ええー、はんぺんさん、拍手でお迎えください。では、お願いします。はい。あ、皆様、ありがとうございます。ええ、本日は機械学習の実装から考えるオブジェクト思考というテーマで、ええー、は ん, ぺんが、えー、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。 はいえまず最初に自己紹介させていただきます私持丸雄也と申します大学時代は機械工学専攻をしてましてドイツ留学しているときにちょっとなテーマは違うかったんです機械学習に目覚めてそこから独学で勉強して2018年以降 IT 結局のデータセンス部署で機械学習関係の仕事をしています 仕事としては1年目予測モデルの構築とかしてて、2年目画像動画の分析してて、今は動画分析アプリケーションの構築ということで、どちらかというとサーバーサイドの実装などをやっております。でプライベートでテニスの動画分析とか、未踏 AI というもののプロジェクトで開発してたりしてます。はんぺん2929という ID でツイッターやってますので、もしよろしければフォローお願いします。はい、というわけで、こちら本日のアジェンダです。 まず最初に本発表の対象者を想定している方としては、そもそも本発表は社会実演面の時には自分が機械学習の実装で結構えまあ苦しみを感じまして、まあ、その上で今知って、当時知っておきたかったなってことを話します。でどっち対象者としては初学者の方を想定してまして、例えばデータサイエンティストや機械学習エンジニアでまあえ働くことになりましたが、まあ、コンピューターサイエンスを今までそんなに勉強してなくて、まあ、結構 機械学習の実装をする羽目になったそんな方だったりとかマジピターノートブックで、まあ、つらつらと上から下に実装することに結構限界を感じている方やオブジェクト思考よくわからないという方が、えー、想定している対象者となっております、はい、で本発表の目的としては基本機械学習の実装は基本的につらいのでオブジェクト思考の書き方で、まあ、少しでもそのつらさを緩和できることを皆さんに知ってもらうことが目的です つらみエピソードを3つ挙げさせていただいているんですが、例えばノートブックの管理に関しては、ジプター t ノートブックに実装していると、結構最初は楽しくて、自分もジプターのノートブックで結構あの最初の初期の実装みたいな、分析みたいなやつが好きなんですが、だんだんとそのノートブックが大きくなってくると変数の管理が複雑になったりとか、処理の繰り返しが目立って、管理が大変になったりというつらいエピソードがあるかなと思います。 修正が大変というところに関しては、実装したチョならまだいいんですけど、実装していれば時間経ってしまうと、分析って結構複雑な処理になりがちで、それを複雑な処理に対して修正を加えるのは大変かなというふうに思います。また、モデルの更新が頻繁というところで、今回画像を例に話をさせていただくんですけど、結構画像だと、なんとかネットとか、結構いろんな新しい指標が日々出てきて、それに対して、 試したりするのに、その周辺のコードを全部毎回スクラッチで書き直したら結構大変なので、そういったところを差し替え可能にするようなことができるというのをお話しさせていただきたいです。で最初に、手続き方とオブジェクト思考という話をさせていただきます。モデリングする手続き方とオブジェクト思考というプログラミングの書き方がを があるんですけテ、まあ、手続き方の方が Jupyter のどちらかというと Jupyter ノートブックで上から下に1行ずつ実行されているような書き方をイメージしていただければ、えー、していただきたいと思います。メリットとしては小さなプログラムを書くにはちょうどよくてまた上から下に1行ずつ流れるので行動を追いかけやすく、ま、た学習難易度が低いというのがメリットです。デメリットとしては先ほど申し上げたんですが処理の再利用ができなかったりグローバル変 数, 変数でまあなんか予期せぬ、えー 処理、予期せぬ自体が、バグが起こってしまったり、比較的修正を加えるのが難しいかなと、個人的には思っております。で、オブジェクト指向一方、オブジェクト思考なんですけど、メリットとしては処理の再利用ができることと、え後ほどお話しします、クラス、カプセル化、継承、ポリモティズムといった特徴を利用できるっていうのが、え大きなメリットです。継承性加えるのが比較的良 い, いかなと、自分は考えています。デメリットに関しては、小さなプログラムの確認は向かないかなと思ってまして、またコードを追いかけにくいっていうのも、えちょっとデメリットです。 ここれどういうういいとととかというと処理再利用するので、上から1行ずつ実行するのではなくて、まあ、途中で他のメソッドのところに飛んだりするので、まあ、コードが追いかけにくくなったりも、えー、するというのはデメリットです。また学習の値が比較的高いかなと思っておりますで。主な用途として、機械学習周りで使用されるのは、分析とか初期のモデリングだと手続き方で実装されて、 オブジェクト思考だと結構モデリングがコード化したり要件が固まってきたりあとパッケージ化したりシステム化するっていうところで実装されていきます。でこのモデリングは両方でされること多いんですけど結構この手続き方からオブジェクト思考へ、まあ、実装し直すとところの、まあ、水を埋めたいっていうのが個人的な思いとしてはあります。でなぜオブジェクト思考で書くのかというと一言で言うと、まあ、実装者が楽ができるっていうのが一番大きいです。 はい、ということで、4大要素というところ、オブジェクト指向の特徴に次入っていきたいと思います。4大要素、今回挙げてるんですけど、クラス化、カプセル化、継承、ポリモンフィズムという4つの要素があります。1個ずつ見ていきますと、まずクラス化なんですが、クラス化をやることとしては、変数とメソッドを同じところにまとめるということをやります。機械学習の例ですと、種類の中からデータやモデルなどの処理、まとまった機能としてクラスにまとめるというのをやったりします。 利点としては、クラス化、クラスにまとめることで、ソースが整理、整頓されて、どこにどの処理があるか、機能があるかっていうのが分かりやすくなります。で次にカプセル化です。カプセル化は変数とメソッドを切り出すことで、ちょっとこれ、口実もするんですけど、データをクラス内に認定して、外から見えなくすることができます。機械学習のディストール例ですと、前処理、機械学習って基本的に僕は前処理と推論と後処理の流れで、処理の流れが でまとめられると思ってるんですがそういった処理の流れの機能ごとにメソッドとして切り出したりをしますで、データを外から触れないようにしたりします利点としては目的のメソッドごとに切り出されているので修正がしやすくてあとデータが外から触れないということでデータを守ることができるという利点があります で継承に関しては、えー、説明としてはメソッドや件数を親クラスと呼ばれるクラスから受け継ぐことですと。で機械学習での例としては、モデルに必要な、まあ、処理を親クラスで定義して、クラスに継承、えー、させるという、えー、使われ方がしますで。この利点としては、共通の処理を実装しなくてよくなるので、えー、ソースのコードの同じような処理をコピーするんじゃなくて、共通の処理を1つのところにまとめておけるという利点があります。で実装を まあ、どこ、何を実装すればいいかっていうのをシールやり方があるんですけど、それを使うことで実装部分が明確になるという利点があります。最後、ポリモフィズム。これが一番大事なんですが、これの説明としては、複数のクラスの中で実装が違ったとしても同じインターフェースで実装されるということです。機械ラクションの例ですと、例えばモデルを使用するときにメソッド名、引数名と返り値を同じにして中身のロジックだけ変える、インターフェースだけ同じにするという利用のされ方があります。利点としては、 利用側から中のロジックを気にする必要がなくなって、その結果、モデルの変更、まあ、差し替えなどがしやすくなるといった利点があります。これが4大要素の説明になります。で、ちょっと今、1個前です。カプセル化についてお話ししたんですけど、Python でカプセル化する必要があるかって話があってで、カプセル化の中の先ほどの外からデータがアクセスできなくなるって話なんですけど、まあ、Python の考えとしては、 みんな大人なんだからという考えが存在して、オープン、パブリックであることがクローズ、プライベートであることで有益であるという考えがあるらしいです。どういうことかというと、クラスにはプライベート属性とパブリック属性の2つがあって、プライベート属性は変数の前にアンダースコアを2個つけることで、外から使用することができなくなります。厳密に言うと、ちょっと変わった使い方すればアクセスできるようになるんですが、基本的に使えないような想 定, で想定のものです。パブリック属性は アンダースコアツが普通に書くことで外から使えるというそんな内容です。これ、Python の思想的にはパブリックの方がいいという話ですが、まあ、その現場によってシステムとかによって考え方が違うので、まあ、それに従って実装すればいいかなと個人的には思っております。でポリモフィズムに関してちょっと説明させていただくと、これ、まあ、ありとなしで同一例があるかっていうふうに考 え, たの考えるのが一番分かりやすいかなと思ってて、ポリモフィズムなしだと、例えばモデル A、B、C、同じような機能の モデル A、B、C があったとして、例えばモデル A だとその使うメソッドがコンピュートって書かれて、モデル B だとゲットリザルト、モデル C だとインファレンスって書かれてて、同じような機能を使いたいのに、メソッド名が違うっていうふうになってます。でまた、渡すデータにしても、まあ、画像を渡して、例えばその画像が何だったのかっていう画像分類のケースを考えると、その画像が PLO の JPG イメージファイルなのか、アレなのか、テンサーなのかっていうので、 利用者としてからしたらインターフェースが違うから使いにくいねっていう感想になってしまってのがポリモフィズムを考えずに実装した状況になります。一方、ポリモフィズムありで実装すると何がいいかっていうと、モデル ABC それぞれ同じ機能を使うときに全部コンピュートという同じメソッドで使えて、かつ渡すデータに対しても全部イメージの同じ、えー 同じイメージの JPEG イメージファイルを渡して、かつクラス名も同じス ト, がストリングが返ってくるっていうので、まあ、利用者がするとインターフェースが同じだから使いやすいねっていう、そういった感想を抱くことになります。これがフォリモフィズムのありなし、えー、説明で、あったときないときの違いになりますで。ちょっと実装例を見ていきたいと思うんですが、今回実装例を見ていく上で、画像分類のモデルを視点に見ていこうと思います。画像を渡して、画像分類のモデルに加わして、結果、 その画像がどういったクラスのに当てはまるものなのかという回数、シンプルなものです。で今回、オブジェクト指向のクラス、ディストミルーリで3つのクラスを用います。1つ目が画像分類モデルクラス、区象クラスと呼われるものですで。2個目が画像分類ベースモデルクラス、抽象クラスで、これは画像分類のモデルの共通の処理を実装するところですで。ベースモデルクラス、インターフェースはモデルの処理の流れを得ていく。 そういったクラスを3つ用意いたします。はい、ちょっとここ、実装例見ていきます。ちょっと小さくてかついきなりコードがバーって出て非常に恐縮なんですけれども、1個1個見ていきましょう。左が画像分離の処理、徹底型で書かれたら上から下に流れる処理で書かれたものです。内容としては、クラスのラベルをテキストファイルから読み込んで、前処理を定義し て, をして、モデルを呼び出しますと。で前処理を行って 推論を行って後処理を行う、そういった典型的な処理の内容になっております。で、それをクラス化と継承を使ってどのように実装されるかっていうところなんですけど、まず1点目が機械学習としての振る舞いを、えー、実装します。機械学習と、そもそも機械学習というモデル、なんです、ね、処理なんですけど、基本的に前処理して、推論して、後処理するっていう、まあ、3段階に分けられると考えられる、僕は考えております。 でその流れというものを抽象化して、一番右のベースモデルのクラスのインターフェースで、プリプロセス、前処理、インファレンス、推論、ポストプロセス、後処理、コンピュート、それを使用するメソッドというところで、インターフェースを定義します。でその定義したインターフェースに対して、画像分類の処理として、画像分類ベースモデルクラスで、それぞれの内容を前処理、推論、後処理で、それを使ったコンピュータリスト、実装者が使う処理として、 実装していきますこれは、機械学習のモデルとしての振る舞いの実装の仕方ですで。次に画像分類の共通の処理というところで、今回、次は機械学習としてではなく、画像分類として共通の処理を実装します。これは、クラスのラベルの読み込みと、前処理の定義が挙げられて、それを、今、緑のところですね、緑で囲ったところを実装していきます。 これは機械学習全般に使われるものではなくて、画像分類の特有で使われることなので、画像分類のところで定義しています。はい。で、次に、個々の主張の画像分類モデル特有の処理です。今回、えー、これ、挙げているのがアレックスネット。えー、ここ、アレックスネットと言われる結構古いものなんですけれども、えー、次に、えー、なんですけど、 個々のいろんな手法が画像分類にもあって、それ特有のアレックス e ットだからこれ、例えばレスネットだからこれっていうところを実装、最後必要があって、それを中小クラスのゲットモデルというメソッドで定義してて、それを継承して、そのクラスを継承したアレックスネットのクラスで、そのアレックスネットを呼び出すのに必要なメソッドを定義します。そういったところで、機械学習としての振る舞い、画像の分類のモデルとしての機能を 具象クラスそれぞれの手法として必要なところというのを3段階の 3, 3つのクラスで実装するというのが今回の例になります。で、継承のところをもっと細かく見ていくと例えば、AlexNet だけじゃなくて DesNet50 も使いたいときにこの画像ベースモデルクラスをコピペしてコピーしてペースとして 必要なところで書き換えるってやり方も、まあ、なくはないんですけど、このように画像分類のベースモデルクラスを定義しておいて、それに対して、えー、AlexNet、r e s n e t でそのもクラスを継承して、必要なところ、GetModel というところだけオーバーライド、えー、書くことで、えー、容易に、えー、クラスを新しい他の画像分類の手法のクラスも、えー、作ることができます。でそれによって、えー、ポリモーフィズムの話で言うと、 それぞれコンピュートして、イメージを渡してコンピュートして、クラスネームが返ってくるということで、こちら側からとしては中のロジックを一切気にせず、同じように使えるというのが非常に大きなメリットとなります。 最後、ノートブックの管理というところで、ちょっとノートブックのところ話はあんまりできなかったんですけど、管理は楽そうになるかなと、これで思います。修正に関しては、クラストメソッドが切り出されて、修正箇所は分かりやすくなったと思います。でモデルの更新が頻繁でも、ポリモフィズムを使うことで、そのモデルが何なのかというのは気にしなくていいので、差し替えが楽になったかと思います。はい、参考文献、こういったものを読みました。以上です。ご清聴ありがとうございました。 はいありがとうございました。ちょっと質疑の時間が残っていないので、スピーカーの方、最後、に何か言い残したことと か, なんか、何、う、か、ん、ありましたら、お願いします。あ本日は皆様、ありがとうございました。今後も頑張っていきます。はいありがとうございました。それでは時間になりましたので、はい、トークを終了いたします、えっと。発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございましたありがとうございました。 うん。